ほうれん草ができない人って最近多くて、うん、なんか思っ て, てる感じなんですけど、ほうれん草ってなんか、世界人のほうれん草ってあれじゃないですか。ね、ほうれん草って広告連絡相談ってやつだと思うんですけど、多この割と的に言うとしたら、うん、あの、ほうじ茶、総研、ね、美茶、抹茶ラテみたいな。 いつも少しこう、あなたの胸にどうみなさんこんにちは。ゆうじくんです。ということで、こちらのゲームやっていきたいと思います。みんなに言うてんだけど電波塔ですね、ここ。東京タワーは電波塔で有名です。<笑>ですけど、その隣に人、電波塔を知りません。ということで、今回やっていきたいと思います。 電波とっていうことはですね、あの、なんか、すっごくね、回線が悪くなるかもしれないんですけど、<笑>まあ、その辺はの置いといてっていう感じでやってきたと思いま す, ああいですけど。でもね、最近ね、なんかあの、編集してるんですけ ど, けど、あの、編集ですごいなんか、気を使ってることがあって、最近、なんか、もともと編集する時には、イラスト屋のなな素材なんか使わなかったんですけど、最近はね、使うようにかなってきてて、やっぱりなんかその、なんだろうな、 マジでそうだよね。編集をしようかなっていうふうなのは最近思い始めたのであって、実際今までこう編集しってきたんですけど、結構手抜いてた部分もあったかなっていうか、まあ一応ね手抜いてたって言っても結構ちゃんとやってきたつもりではあったんですけども、なんかね。ね嫌嫌なのあのほ、ー、ら、無視されて、もうすごい無視して。私嫌われてたかもしれない。人に。フェニックスキット。人間に。お前ら、聞こえてる私の声。 超えてないでしょ。だからさっき無視できないでしょ最近、そうです、ね、そうでしょ。ショート動画たくさん出すようにしてるんですけど、うん、ショート動画もんでなんか。やんでいいのガって出す。最近やんでるから。昨日とかね。敵めっちゃやんでた。ショート動画たくさん出すと、うん、やっぱりなんかその、んでのでおすすめで出なくなっちゃって、再生数がほんと止まってつつあるので、ほんしいお武士。止めてますね。おいしいお武士。はい。 えー、今日とか、まあ、めちゃくちゃ休もうかと思ったかっ楽しくねやればいいんだけどねゲームはコミュニケーション能力っていうのがあると思うゲームが楽しくできなくなっちゃうっていう手においてはやっぱりなんだろうすごく選定どうなんだろうなっていうふうなのを思っております、うん、まあ、なんだろうで働くサービス業とかでね働く上でコミュニケーション能力ってとっても大切なんだって でも、そういうのを教えてる人って、やっぱりなんか、あの、サービス産業で働いてない人たちがだいたいこう語ってることが多いので、やっぱりなんか、そういう風な手においても、まあ、いけん。いけん。何、いってきみんなができる。またいい。やめて。え、ね、そうそうやってさ、いずにせどこにいるのよ、ずん。 下から行くあごめん死んだ、うん、この中にどこいでよでもキモい無理そこあおかわりいただけただろうかこいでよでもキモい無理そこあっでもキモい無理そこ も、ね、いの戦いしようぜ、うんあのー、忙しいと無意識な生活リズムってなるくないだから君は暇なんだよきっとシャットキャップシャットキャップい け, けるのこっちの方差し入てはいごめんなさいはいリクエストモッサイヤ ごめんなさーい。頑張ってもらおう。え誰が一番面白いだってユースーパミコチャンネル登録しか勝たん